あなたの心にいるハートはいというわけでねコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートですなんとなんとなん と, <笑>なんと今回はね日本ファルコムさんの大好評ゲームイース8の実況プレイをしてみようと思いますわい デキシリーズのコラボの件を聞いてね、エレハート、勝手にファルコムさんのところに行って、実現させてきました夢のゲーム実況エレハーね、ほんとに前から興味あったからね、すごい嬉しいです楽しみま、そうそう。日本ファルコムさんは、1981年にね、作業して、今までのゲーム業界をずーっと盛り上げてきてくれた、縁の下の力持ちってやつなんですよ もう本当にね、いろんなすごいクリエイターさんとかもね、輩出してる、すっごい、すっごい会社なんですよエルハートもね、アニメのファルコム学園、大好きで、毎週見てましたえコンファイルハートのやってる気社？ちうーん。100年前とかですか<笑>あ日本ファルコムさん、はいきしてる気する そ, そんなことないですよもう決してね決してやましいこと考えてませんよ、まあ、とにかくね今回はこの大大大好きな日本バルコムさんの e スイート実況プレイ 感じるほど難しいバランスです<笑>えっその上があるってことあっすごいすごいナイトメアを超え<笑>極悪難易度です理科の補正が入ります敵が速くなるとかねやだあでもね初心者なんでイージーかなアクションゲームが本当に苦手な人なのでイルハート、はい、気軽に安心してプレイしていきたいと思います 我々は神の道具ではない、生きている意志のである人だな<笑>。ちょっと絵の具がせちゃった。<笑>そんな時、君はどう振る舞うだろうか。極限に身を置いて、なお意志と誇りを追いだげ続ける姿を美しい、私はそのような存在になりたいと願ったし、数十年経った今となっても、彼女に、 彼女尊敬してるんでしょうはい。ちょっと難しいことをね、言ってますけれどもね。ああ、すごいなんか音が、いい感じ。ピょピぴょん。ピょじゃないか。チュンチュンだ。うん。あれかーあれだよカモメ、うん。グリーク、地方、南東、ゲーテック。 はいいいかなよアドルお前さんも休憩中か 船長のところ仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ船長室は看板の後方にあるよろしく頼んだよ L で移動 L で移動これはね覚えられないので丸を駆使していきましょうか う、ね、ー強そうこの人もネックレスがおしゃれだねなんかあれだよね多分さ船のさガラッ何だっけ火事みたいなやつだよねきっとね男あらしいなあ甲板の後ろってどっちだろうああちびっこいる 緑の い, い少年ねえなんか高そうなさチェーンみたいにつけてますねあらあら緑のいい少年。 お<笑>、はいうんうんうん、ころああかわいい。 どこどこどこ反対側かなあっここかなならばセイレン島を知っているか無数の島と複雑な海岸線によって難所としてもだが最も恐れられているのは近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島この船は乗客を迎え入れるごとに。 アドルにはこの歓迎会の バカっぽいよな ー, ー<笑>おませさんだなーよしっこれもあれ待ってこれささっきいなかった飲み物なんじゃだめだよみたいなあ、違う人下ごとかかなえ？これ反対側ってことかなこっちこっちかん あれ<笑>あれ<笑>違いましたこれだなこれいけるな、なんか あ, ああ<笑>あこの一方客室はぁお客様はね、神様ですからねはい、うん、どこ行ったら い, いんだろうなここかなここなんかさ、大きいマークが ああ、可愛 い, い。うん、そう、私子供扱いして。変な話だよ。なんか、あれかな。昔の。何かに。なってしまったな、うん。あ、すごい、ベッド、ベッド。あ、なか。<笑>ああ、すみません。 あシスターいたーえこんにちはなんて呼ぶのこれ星…僕教会に、ね…教会あるのかなやり あ, あ、そっか子供たちねねえ早く帰るといいですね可愛いいね、シスターレッドのらなきしてごめんね今日。よっ なんかさ、左の方でバンバンって音がするだよ黒ずくめの男いないおおいたいた怪しくない<笑><笑>なんだあれ同じ何で<笑>怪しい格好してるな<笑>あして死んだえへへすいません<笑>それはそうだよねはいすいません<笑>よいしょ なんかあれだね、黄色いやつに赤いさ、びっくりマークのとこがあるえ、あのさ、水色なんだっけ水色え、水色いね頑張りましょうね、うん あすごいすごいなんかさ黄色…自分の歩いたところにさこう黄色い点々が出るあちが店長ううだなそっかでもさ船で数日とかかかるんだよね船用意したらどうすんだろ う, ど う, しうえっ <笑>何しろって言われてたって見回りだっけ見回りだよねそうだよね確かあそうだよねあああ強そう待っててくれよ愛しのくれてそう れ風が出てきたぞー進海って感じ海って感じだけど<笑>何するんだっけ<笑><笑> マークのところにね。行きたいんだけど。あ、これだ、これだ。よしよしあ、あ、あ、あ。待、ま、って、美味しそう。これでしょ、あの手伸ばしたら、ペシンってされるやつでしょ。あ、あ、ロギー ちょ、さっきあったってあれだよ、あのー…セイレントだよね、通過するとき教えてくれるみたいな来たもんねんちセンチどこにたっけて<笑><笑>えっとねえ…あっとねなんかこっち…こっちだった気がするぅだった気が…あ当てる当てる当てる<笑> まだ通らないでーすそこかなあれつか船長え、大した用事だよ。ありがとう。あ、もしかして教えた。近づいて大丈夫なのかななんか、近く通ると沈むみたいな。入って おおほらほほほほらほらほららららでっさあれでしょ近く通ってるか見ようとかするからだよきっと。 うなんだあれは。なんだ、ろう島かなんか見えるんお、え、音楽がなんか。やだー。あれでしょう、なんかクラーケンみたいなやつ出てくるんけどクラーケンのやつ。うおーっ、ねのまま。ヘビ。ウヘビ<笑>そんなわけないか。 あのコントローラーに振動を与えてくる系、怖いからやめようよ。そうか、炎の触手。ええー。あ。この人擦れるぞ。素手て倒せそうって思ったんでかっこいい。石寄スブレード。 私の内側やばかったの見たんまるで攻撃ターゲットロックこれかなおおおうあ、そうか攻撃してくるんだねえ攻撃してこなくないああ、よけたよけたよけたやる 乗りましたえ、でもさそこまで行っちゃったらさ待てそこまで行って攻撃できないんだけど待って待ってあ っ, あっあもうこれよけて一発ずつみたいな話 おお、なんか偉そうなやつ、えー。お疲れさん、それにしても巨大なイカか何かの足の。 穏やかな海と BGM はどこへ行ったえっ、えーえーえーえー、これさまたあれでしょヒルハートが全部リアルやつでしょほらシスター祈っちゃってんじゃん子供たちに会わなきゃ滑ってる滑ってるおお 落ちちたよねね あ, あ, あ、あ、あ、あ、やばいやばいやばい生意気な子供がなんでああああーやっっっ、ね、ぱそれれくだこここの人、ね、かっこいいおあーあーあーあーえ、これさもう 落, 落ちたら死んじゃう的な。ええ <笑>ああああああああああああああああああああいあああああああああああああああああああああああああああああああ もうあのまま流されちゃう。カニーこんにちは。よかったよかった来てて。うわしし、どこだろう。<笑>あ、でもなんかすごい、のどかっぽい場所に。ねえ、カニもいるし。<笑>なんかバラバラに、 カニニカ ニ, カ ニ, カ ニ, <笑>カニ<笑>ごめんなさいカニ<笑><笑>これかうわあああなあいああああああああああああ え、ね、え、こんなところに喧嘩刺さってるなんておかしいと思ったんだよね。あ<笑><笑>お。なんだなんだなんだ。あったー。<笑>やったー。<笑>うん、<笑>ス好きで教えて。それだな。それだな。 よしよしそうだよねでも無事でよかったよなんかなんかいるなんかいるあさっきのやつかこれねちょっとかわいいんだけどさ 青いは、ね、こっちは 音楽がいいね。 これじゃないあああーなんかぶっ飛んだああマのあのああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ o ああああああなあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ちょっと見えない見えない待って待ってちょっ と, ょっと視界視界がああああだ怖い怖い怖いあーい、まだあーあーたああああああああああああああああああああああああああああああああああないかあああないからああああああああ あっとやめてよみんんな、なんか物で攻撃してくはダメだよ敵敵<ス>じゃなないのかでも床がさ出てこないんだねえええっ もういける、ね、んんいけるのかれんあれ戻ってきちゃった。 ね<音楽> 行ったらいい、うん、でったのかなここうあっ わ<シ>っあっあっあっうてえうてええっこっちだこっち分かんないけどこっちかなあああよかったよかったよかった迷子になって終わるところあるあ 嘘そう だ, 嘘そうだあっあっあっここれは<笑>かわい い, <笑>いやーおブ ー, ーってさ、ってことは殴られてんじゃないのよ<笑> 男の方っていやらしくて大ざっぱでおまけに押し付けがくていこれはさ私悪くないでしょうねえわざとじゃんほら<笑>後ろ向いちゃってんじゃん<笑><笑>よくさ流れ着いたのにバスタール持ってたのこ楽者 まずはお互いに私の名前は楽者乗っていた船が沈んでしまいその子さのあれだよねさっきのアニメチップの時にさその予想をすごい剣持ってたとえ、ね、冒険されリンリンあでもどうなんだろうあの船の人の洋服着てるからなリンリンリン いや私もですごめんなさい。え, ーえ、どっちだろうなこっちかなこういうの見てたかもしれない。アドれと言いましたね。それでは。そのきが。いな食習、あったじゃん、食習。何してたのよご飯食べて食だて。 もうすごい冴えない顔してるじゃんあっ<笑>おっうわっうわか新しい豚パスコウモリパスナメクジパスクラゲみたいなやつえー、任せてくれ逃げるならガルマンジは女性とさっき私に一発で剣取られたくせに いいれれ女の子操作できるんだよな、いいね。 これれはさあ、でもあれでもしょ後半になるにつれておい意外とやりじゃないみたいなさ<笑>ほらほらほら別にあんたのためじゃないんだからねみたいなやつになるやつでしょもうかわいいんだからああ間違えた間違えてないけど勝ち飲みしちゃったほらかっ違いしないでよねっていうタイプの人だよねいはい<音楽> いや、ラクシャーさんがね、出れてくれるのがとっても楽しみでございます。あっはっは、動かせるようになってる。やったー。なんか、こそこでさ、お風呂入ってたもんね。よくこんなさ、なんか、丸見えなところでお風呂入ろうと思ったよね。よっよな どういうかなあらかれちゃったあっ手分けし探そうと決めてなわかななんかあない、うん、なんかすごい巨大なすいすいバレシンあれか回復ポイントみたいなやつだね、うん、はいはい お肉って衛生的にオッケーなの。 みんな気づいいててきてるかもしれないんだけどで人がいないときわかっない。こっちか こっちらこっちら。捕まえ。え、待って。あ<笑>、ああ<笑>、落ちないんだこれは。<笑>え、人。なんならさ、あのラクシャちゃんもうさ、いないよ。 右側が流れている あこここ閉行けんじゃないっあっあっここここ閉じてなくないさっき見渡す限り海ですねーでででここは一旦攻めて近くに人ざはあ なんかさ船も通らないしきれいな景色だ何でそののんきなんだよねえ、他の人たちはいでもねあなたと別れると私あなたを探すのにも一苦労なんです結構<笑>なことな迷子にはなるけど。 追いかけてみようこんいいねなんか無人島って感じ。えー すごいついてくるかわいいえへへありがっかしよありがっかうーいえー、<笑>すいませんじゃあ、こっちかなこっちっぽいな。んそんなこともないな。えー、っと、え、でもさ、こっから生えてきたんだよね。あれ ね、ちょっと私は一人でも「戦ってみてもあとは」みたいな言い方しながらさこうやってこうこやってねやっぱ怖いんでね<笑>クラゲめくじになんかさ味方によっては綺麗だよね裏側みたいあっさっきレベルアップしてる濁ったね 僕の隠れ場のなんかすごい何年か前に人がいましたみたいなその辺にさ白骨死体がどうなのかとかあるんじゃないですか 海賊旗みたいなやつへえー、動物の中にさこんな旗みたいなおお花切れちゃった あれかあのこっーーーできたできたよし 分かった<音楽> ちょっと見るし。 ありましたかた、ねたそ。そうだよねそうだよねひーひーひーひーやべえやついるじゃーんあっなんだろはっはっはっはっはっはっはっはやはっなっいっはっはっはっはのさなっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっっ 入れだっけ。羽<笑>川コウモリだったら、も、ま、う、あ、いいや。ああ。ああ。あ あ, あ。待って。待って、女の子の落車より役に立ってない説あるよ。うん。あいけるいけるいける。ああ。ごめんなさい。ごめんなさい。ああ。重さで攻撃から足調がずるくない。ちょっとずるくない。 うるさいな私よ。 ダクシャ、埋まってるよダクシャ、コウモリの中に埋まってるよよーしさ<笑> あ, あ、びっくりしたかわいい<笑><笑>う、まあ、広いって感じやろさっきここにさ、こう、人が出てってる 的にはあの最初に言ってさこう、素手でパンチで撃退する系の彼がねいてほしいんだけど<笑>心強くない<笑>気を落とさないで<笑>べ別ん<笑> な, <笑>なんかさおお船長側から見るとさなんかすごい。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 いいないみたいなところでしょあ話しちゃダメじゃない怖いよ。いやはりそうですか。押しつけられてしまいましたね。ああ誰か住んでたのかなでも人のさあ骨もあったし えっと、ちょっと心強いよねはいなんでしょうかわいい子でさ「ピコーン!」ってやつかわいいやであんま気歩いてなかったけど解ですねすぐに出発しますはいはい、なんでしょう 地図はさ待って、苦手なんですよ。もうね、読むことですら困難なのにね、作るとか言われるって、なぜですか歩くことすら難しいのに、その、強い熱かと思いななるほど。 答れないじゃん。はい。嫌いな。なんかどっかさいいとこのお嬢様みたいなやつなかな。ね使用人とか言ってる。 お姫様お嬢様の水の子なのかもしれないねかわ<笑>いしなぜあんな強引にえー、っとアドルクリスティン私の質あなたは一体何者なのですかこれは剣の腕が立つことも冒険家とは何ですか冒険なんてものは それを最もな役割のようにし、えー。さっきちょっと心開いてくれたじゃん。私があなたに同行するのはミサダあなたが私の大嫌いな人間に似ているから。そんなこと言われても<笑>ね。誰のこと？質問は認めます、えー。すいません。すいません。おまけに私のあのような姿まで。われ。 あんなね。見えるところじゃお風呂に入って悪いんですよ、うん。ありがとうございます。さ,、うん、さグズグズ。はい、ということでね。じゃあ今回はこの辺までにしようかなぁと思うんですけれどもいやね。可愛 い, いね。かわい話しかけられないんだけど、<笑>嫌われてんのかな？はい。船長。 <笑>もうやめます。待って待って待って待って待って。待って待って待って待って。ええ、待て待て待て待て<笑>もう死んじゃいました。閉めます閉めます。あ、う、や、ん、なんか閉めてなくていいですか。ど、う、こ、ん、までにしまーす。すいません。<笑><笑>はい。 はい、じゃあね、今回はね、ここまでにしようと思いますけれどもね、次回またいろんな人とかね、見つけられたらいいなぁと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございましたうわ何<笑>ですかえいえいや、<笑>この方は何でもないですよ。ま、とにかく何ですか えイルハートがもし VTuber じゃなかったら何をやっていたかですかうーん、で も, もう、何ですかね。強いて言えば、保育士ですかね。イルハート、ガキ好きなんですよ。いやーねー、やっぱこう、クソガキほど可愛いみたいなとこ、あります。あるんですよ。なんかね、こう、何ほら、ほらみんな、 座るのよっってててくれおいうババうんかうんかみたいなやついるじゃないですかもうねそういうやつほど可愛いみたいなところがねあるんですよ俺のの前は絶対に守ってみせるあの人みたいに世界そのものを人質にとるように長いとても長い旅でした英雄伝説千の奇跡ファルコン